どうもウケンですさあ今回はですねなんとヤマケン TV のファンの子が来てくれましたはいじゃあですねファンの愛花ちゃんを呼びたいと思います愛花ちゃんどうぞー、えー、こんにちは い, いつもヤマケン TV を見てくれてるそうなんですけど楽しいですかヤマケン TV はいありがとうございますヤマケン TV で一番好きな動画ってあります未来ですの<笑> アイスああーあれっす、ね、あれ結構道名寺あ〜あ〜れすね結構というわけでねあのー〜 3人揃ったんで、ちょっとなんかゲームでもやりたいなと思って、で、なんとここにですね、はい、たまたまなんですけど、平均台があるんですよ、平均台の上に乗って、まああの、昔、小学校とかで流行った、あのこうやってね、教師相撲ってあるんですけど、これをね、ちょっとね、みんなでやっていこうかなと。レッツゴーじゃあ、今から実際ですね、僕と道明寺あきら君がちょっとお手本見せる件が、ちょっと見とってくれ。 <笑><笑>大丈夫オッケーですじゃあ今から手をし相撲しますレディーゴー<音楽><音楽> まあこんな感じでね<笑><笑>やるんですけどめちゃめちゃシュールなんですよね正直<笑>でもこれをやっていきいた、はいじゃあ今ですね僕勝ったんで僕はちょっと勝ち残りということで次はあきらくんとあいかちゃんやってもらいます<音楽> <笑>おわはいということでアイクちゃん勝ち イーということで僕と今からアイカちゃんのバトルです。負負けけるるののかかかかららららガガチチやや<笑><笑>しっ ということで、優勝はヤマケンです<笑>はい、というわけで今回、あいかちゃんがねヤマケン TV に来てくれたんですけど今日は楽しかったですかはい。バスケットどっちが楽しかったですか<笑><笑>まあ正直でね、いいよねはい、あいかちゃんにプレゼント用意しました<笑>ででんこちらですヤマケン名刺ですダン<笑>スと言われ、はい、ちゃんプレゼントです はい、またじゃあ遊びに来てくださいはい。今日はありがとうねはい。じゃあ帰ろうかはい山県、山県ヤマケン山県ケン TV